すやっていきますえ今日はまあマネジメントで医師の方やもしくはまあ一人治療院で何かスタッフ入れてみたいなと思っておられる方ですねに親向けにお話しさせていただければなと思っております。でえっといい人材をまあこれねもうありとあらゆるもうだから、えー、クリニックの先生も一人生態の人たちですけれども、まあ、悩まれるのは何なのかっていったらやっぱり自分の代だけが授業出ることができてるあの後にあの 継続していい人材に例えば自分の右だだったりととかす、えー、することですよね自分の事業を任せて次の2代目3代目、えー、までに続いていくことができないということを、まあ、すごい悩まれるんですね。ただ結局自分が働いて、えー、肉体労働でやっていって、えー、自分が回転することで、まあ、自転車操業状態にほぼなってしまうとでもこれ経営的に言ってしまうと、まあ、時給の高いサラリーマンと変わらないだからありとあらゆる事業の人ですね、まあ、医師だったりとか、まあ、生態師の方とか えー、まあすごいまあ高単価で高い報酬を取ってるように見えるんですけどでもやっぱりあの組織としてのうまみだったりだとかですね、えー、まあ組織として の, まああの強さですよね、えー、は何なのかっていったらやっぱ人材をちゃんと見抜けてですねちゃんとその人はえまあ成長していくことが組織の成長に まあ、なっていくわけなんです。で、えっとじゃあどういうふうにいい人材が見抜けるあ見抜けるのかとか選ぶことができるのかって言ったらですね、もうこれはもういろんな考え方があるんですけれども、今ねあのうちの会社むちゃくちゃいい人材いっぱいいますで。私自身もやっぱり人材を取る基準だったりだとか選ぶ基準、の採用の面接の仕方とかまあいろいろ、まあかなりもう何回もさせてもらってですね、もう多分今まで200件以上面接とか。 去年だけでも200ぐらいね応募来て面接を何回もやってきたんですけれどもやっぱり長期的に見てやっぱりその人が会社のプラスになるかどうかっていうところから見るとですねもう一番最初にあのこれを見てるといい人材欲しいね、えー、独体生態師の先生方がやっていただきたいことはもう明確に自分のビジョン これですねビジョンや、えー、自分のや使命これはやっぱり明確に見つけることなんです。でこれがわからないとですね何が起こるかって言ったら、まあ、端的にやっぱりこう売り上げを上げている人材がいいっていうふうに思いがちなんですけれども、まあ、これね実際そういう人雇用してみたりとかまあバイトでもいいのやってもらうと分かるんですけど結局この売り上げってね結局その。 まあ、短期的にこう、あのー、作ったりとかできるわけですけど、まあ、ほとんどこの会社のシステムとかクリニックとか生産システムでほとんど売り上げって作れちゃう部分が大きいんですね。でそれ以上にあの大事なことは何なのかって言ったらその1人目の人を間違うとめちゃくちゃこう人材で間違えて一番きついことなのかって自分に対してマイナスの影響がすごく多いってことなんですよ。機械を買ったりだとかえ えー、まあ何かローンとか借り入れしたらお金が減るだけそのまお金が減るだけですけど人材で間違えてしまうとゼロじゃなくてマイナス1000とか1兆とかやねそういう感じの要は金額のまあ損失がまあ出るぐらいのやばい影響が出ます。だかからら考え方的にはどうすればいいののっっって言ったら人の選ぶ方 でやっぱほぼ全部の事業は止まるし人の教育の仕方でほぼ事業の全部の事業が失敗するわけなんです。でそこをやっぱり明確にこうやって人を採用してこうやって育成していくんだっていうところが気づけたらまあ今の大企業みたいな感じでど ん, どんどん成長していったりとかするわけなんですけれども、えーまあ、なんでまあこれ救う大名のことですけどこの事業主ドクターとか、まあ、生態師の、ね、今から人を雇いた人が明確にミッションとかビジョンを持っていることをですね やっぱそこに合うかどうかをまず一番最初の入り口にしていただいて合わない人はもう取らない絶対取らない取らない取らない取らない取らない取らない取らない取らな い, 取らないで100人面接して1人いい人がいたから取るぐらいの形のマインドセットでやってほしいですでなんで私の考え方は1個の椅子とか1個 の, あのそういうポジションがあれば100人見て1人選ぶっていうぐらいが一番最初の1人目ですね右上になる方の選び方としてすごく大事だと思いますのでまあうち の会社もその幹部の選び方とか経営の中枢の部分の形とかもいろいろ経験あるんですけど、まあ私の今までまああの年商十億以上で作ってきた経験としてもそこすごい大事になりますので、ぜひ参考にしていただければと思ってます。じゃあ今日はいい人材の一人目の選び方って話をさせてもらいましたので、ぜひとも参考にしてください。以上です。